皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月26日、バージョン 5.5 前期のメインストーリーをクリアした後に受けられるこのクエスト。久々に脳天直撃を食らってしまいました。心の動揺が収まりません。というわけで、ここから先は完全なネタバレになります。 たとえ最強の力を手に入れられるとしてもその代償が愛する者との別れだったとしたなら弱いままの自分だったとしても愛する者と同じ時間を過ごせるのならそれこそが本当に幸せなことではないのか自分だったらどうするのだろうそれでも力を欲するのだろうかわからないというのがこのクエストのメインテーマですね。と思うじゃないですか実はこのクエストにはもう一つの裏テーマが存在するのです。 それこそが私が脳天直撃を食らった真相ですベルバインの森関所の近くにいる闇商人あいつですねそうあいつですあいつこそがこのクエストにおける全ての始まりなのです早速会いに行ってみましょうこいつですこいつこそが絶対に許してはならない闇商人です ここから先は自分自身の目で確かめてください。どうしてそんなひどいことするの生きていくためなら何をやってもいいのかそう叫びたくなるかもしれません。この倫理観のせめぎ合いこそがこのクエストにおける裏テーマです。もう本当に心の動揺が収まりません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。